「今起きているすべてのことが君のためだと感じてるのはきっと間違いじゃない」「うまくいかなくて」 もがき苦しるでも。光は見えてるから。そこに I've been waiting all my life. Can you feel it right in? 何もいらないさその手を掴んで共に進める時まで Now it's time to stand up together a l l t one e v e n i n if we fall 信じてるからもう迷わない未来そこに 「止まることなく」「時は刻まれ」「歩んだ日々もこの瞬間も」 すべて失っても忘れたくはない気持ちがある。I've been waiting all my life.Can you feel it? t、right、in your i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 そこにあるから踏み外したこともあるけどたどり着きたい場所はひとつ I've been waiting all my life.Can you feel it right in your heart? 何もいらないさ、その手をつかんで、通り進める時まで。Now it's time to stand up tall. Together I'm、right, even if we will 信じてるからもう迷わない未来即位あるから